はい、こちらスターバックスのストロベリ ー, ークリスマスシーズンに向いたホリ商品4品を食べ物。こちらがストロベリークレープケーキナッツチョコキャラメルケーキもっちりボールキャラアールグレイアンドのショーそしてストロベリーアンブラウニーモカですねプラペチーノもありますがさすがにスラムグラってきましたからね 今回はもチボールアールルアグレイかかららいいいいいたたただきとと思まますうん中身はますどとちょっっ中から紅茶茶ぽ色色のののキャラメな見えます、ね、ではいただきます。 さまでしたまず最初に食べたこちらのもっちりボウルは紅茶の爽やかな香りとミルクの甘いクリームがもっつりとしただけどシュークリームと違うパンケーキのような甘みのある生地からが広がってきてとても美味しかったこの弾力いいですね次に食べたこちらのキャラメルチョコレートケーキ ナッツの食感がザクザクしていてしっかりカリカリと噛むことができてよかったですがとチョコレートの苦メもあってうしかったですねただキャラメルが少し弱いかなと思いましたそしてそのストロベリークレープケーキはなんと同じケーキが20層になっていたんですねでかなりボリュームがあってクレープ生地のもっちりとした弾力のあるものになっていたこともありか食べ応えがありました ストロベリーの甘酸っっぱさとしたミルクレープともたラのケーキとも違うまたまた違った斬新な美味しさを感じましたそして最後のブラウニーモカストロベリーの甘酸っぱさとチョコレートブラウニーが入っているのであるいはイメージされているためかちょっと苦みのあるコーヒーになっていましたストロベリーの甘酸っぱさと苦みはそれぞれ独立していてお互いを邪魔しなかったのでうんうん ストロベリーとチョコレートの組み合わせがお好きなのであればぜひ飲んでほしいですフラペチーノの方が少し気になりますで今回食べた中とこちらのストロベリーケーキがボリュームも生地の食感もそして甘酸っぱさもどれも高い数レベルでまとまっていて一番美味しかったので代表として5点とさせていただきますご視聴ありがとうございましたコメントしていただけるとそしてよろしければ他の動画も見ていただける動画を拡散していただけると嬉しい演武終焉